えー、こんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えー、メロディーを弾いて練習していますと、えー、ギターの方からですねでマクロス先生のやつを見トさせていただいてこうイーブンで弾いてるっていうこう均等にタタタティタタタタとことちゃんとこうねあのタッカタッカって弾くとなんかこうダサくなっちゃうんで、えー、こうジャズ 的なレイドパックっていう後ろに倒れた感じにしてこうスイングさせるっていうやつをいろいろ勉強してやってるんですがドラマーじゃないのでこう2、4を意識しながらこう8分音符を演奏していくとどういうところに気をつけるとこうスイングするところに行きますかねみたいなところであいい質問だなと思って僕もいろいろちょっとこう考えていろいろ打ち込んだりしてみましたえこれえと8分音符なんですけどこれスニアドラムですねこれこういう均等になってます でちょうどここをぴったり、このこれがハイハットになりますので、これが24ですね。ちょっとハイハットを大きめにして、スニアを鳴らしてみますね。そうすると、タッタッチッタッタッタッチッタですね、えー。ハイハットですね。電子ドラムのハイハットでと、音ちっちゃいので、このカホンのハイハット使って まこんな感じですよね。これだと跳ねて聞こえないタッカッカッカッカッカッカッカーなので、こういうのをいい分と言いますね。いい分っていうのはこ う, こう均等という意味なので均等ですね。跳ねて聞こえさせるにはどうすればいいかということでですね、この8分音符をこう後ろにずらしてみます。ね、これねこっちね。このままこれをこういうふうにずらしていくとこう。 同じものをこうコピーしてこうこっちに持ってきたんだけどホストこうハイハットとの間で「打ったたったうったたった」と聞こえるとまあこれねでこれじゃあじゃあ打ち込んでやってみました<笑>そうするたったちたったたったちたった」たったちたったに聞こえちゃうんですねでなんでだろうないや確かに理論上は合ってるんだけどでであっ 裏拍をちょっとアクセントつけたらどうだろうかということでですねえつけてみましたそうするとこうするとちょっと跳ねて聞こえるねだからやっぱり1分ンプの裏とハイハットとの関係ねこっちを大事にしなきゃいけないんだなこの感じねこの裏の音とこのハイハットの関係が打った散った打った散ったっていうところにまず左手と左足 で右手はすごく跳ねても幅があるという感じですね。タたちったうたちったって感じですね。でじゃあそのバドゥダダララララとかは。 てててててててっていうのはこのトゥタトゥタトゥタト ゥ, タ, トゥタの上にダルダタバでだだ。着地するところにはちゃんとアクセントを置いて、やっぱイントネーションって大事なんですね。このアクセントとこの音に繋がっていくイントネーションでスイングさせてるんじゃないかなっていうのは、この改めて打ち込んで思いましたね。この位置だけじゃない感じがしますえ。実際これあの？ えー、坂本龍一さんのえー YouTube にもあると思うんですけどやっててこの跳ねた音楽っていうやつのこの比率をちゃんと合わせて打ち込みってやってその時はやっぱベロシティっていうこうねこう強さっていうのがねここちょうどここをこうやってやるとねここにベロシティっていうのが出てくるんですけどこれをだから僕の場合はえここのベロシティが47で こ, このベロシティが98にしたっていうことですね要はアクセントをつけてベロシティっていうのが音量になるんだけどねでその 要は音量はその時はもうあのコントロールできないので位置関係だけでやってみるとやっぱり比率的にこういうふうに跳ねて聞こえさせてるためにはこういうふうにえずれてるんだよっていうのをやっぱ研究されててで今度はその完全にイーブンでもアクセントの付け方だけでもやっぱスイングできるんだよっていうことをやっぱり言ってらっしゃるんですねだからまあそうだろうなで僕もアメリカでやっぱ授業を受けた時にはやっぱそのイントネーションとやっぱアクセントと要はこう えー、位置ですね。位置の感じ。だからこう、イーブンであったとしても、ちゃんとレードバックすると、えー、そこにストンとこう、はまるとこがある。この座りのいい位置があるっていう感じですね。こういうのをリズムのポケットと言います。えー、もう本当にアメリカに行くと、みんながもう口揃えてね、も う, うるさいわっていうぐらいね、こう、リズムのポケットがあってね、お前はリズムのポケットがわからないみたいな。 ポケットに1回はまってしまえば絶対わかるはずなんだけどポケットの見つける訓練をしろって言われてじゃあどうやってやればいいんだってで、まあ、みんなああだこうだ言ってくるんですけど、まあ、イメージ的には今回やっぱりこのこのこの24とこの裏拍の関係をまずそのしっかり気持ちよくしてそれから表箱を。 ってやるるとこういでいでもスイングした感じを出せるんではないかななので、やっぱりこう、大事ですよね、そのイントネーションと結局歌の歌い方なので、あの、英語とかのアクセントとかと一緒で、あの無理やりあのアクセントつけてみる。あぶぶブーブーバルデダバデルダーとか、あの、なんか変にアクセントつけるとスイングしなくなるところがあるんですね。で、ここにアクセントつけるとスイン グ, スイングするな、みたいなのを、こうちょっと 結構強調してデフォルメしてで演奏してみるとすごくスイングする位置にスポンって入る時があるんですねでそれをやっぱリズムのポケットと言いますで一回なんか自転車乗れるみたいな感じで一回乗れるとあこの辺かなって感じがスッて見つけれるんですけどなんかうまくそのわからないうちっていうのは僕もそうでしたけどうまく入ってるよって言われても本当なんかこう気持ち悪いんだけどみたいな感じなんですねイメージ的には。 大阪さんに言われました、そう、そこそこって言われても、どこですかどこですかみたいな。今できてるじゃんって言われて、できてるんですかみたいな。いや、結局ね、不安定なんですよ。で、不安定だからスイングするんですね。スイングするっていう何かと、進行していくってことでしょ。要は、人間がこう歩くときっていうのは、こうやって歩くときっていうのは、こうでしょこう歩くときっていうのは、安定してたら前進まないんですよ。ってこと、不安定な形にするから、前に進んでいく感じなのね。それが、 結局、その、安定してる、要は、オンの、メトロノームとぴったりのタイミングっていうのは基本的に進んでいかないんですね。要は、あの、こう、スイングしないわけですよ。メトロノームよりちょっとだけ前っていうのが、まあ、イメージ的には、シンバルレガート、ちょっとだけ前。ハイハットは、ジャストだったりとか、ちょっと後ろっていう人もいるんだけど、こう、まあ、その、ジャストか、その、これ、後ろかっていうのは、その、オンをどこに感じるかって、ちょっと人によって違うんですけど、結局、まあ、相対的なものなので、で、こう、 そのみんながオンで感じてるところのぴったりというのはここはものすごくみんなが安定してるわけです、ね、それよりもちょっと前引いたりちょっと後ろ叩いたりすることによってこう進行するわけでそれって安定してるかっていらすごく不安定なんですで不安定を意図的に出さないとこう進んでいかない自転車もそうでしょ自転車もなんであんなこう不安定なもの乗るのだけど不安定なものに乗ることによってスピードがガーって稼げるわけじゃないですか フラフラするけどそれをこうそうすることによってやっぱ安定して補助につけちゃうと要はスピードが出なくなっちゃうで逆に不安定になっちゃうむしろスピードが乗ってる時っていうのは不安定な方がこう逆に安定するみたいななんか分かりますかねあのそんな感じのイメージなんじゃないかなって僕はずっと思ってるんですけどとにかくこう安定して楽って だから、最初は見えないんです。だけど、不安定で気持ちいいっていうのを感じれるようになると、急に乗れるようになります。だから、こう、サーフボードとかもそうでしょ不安定じゃない。不安定だから、こう、こういう乗ることによって、シューって進むとこが気持ちいいわけじゃないですか。あれがすごく別に、あの、波の上じゃなくて、すごい安定した、あの、サーフボードをね、あの、地上の上にポンって置いて上に乗って気持ちいいですかね。あれは、安定してるからつまんないんですよ。動きがないからね。 不安定になるからいろんな動きが、スピード感が出てきて、なら気持ちいいわけですよ。だからジャズのスイングする感じっていうのは、不安定な感じを意図的に作り出して進行させる感じですね。なので、スイングするか、音がスイングするかっていうのはエネルギーですね、これ。で、前に進行するかっていうのはズレで表現すると僕は思ってます。なので、えー、こう、いろいろな要素が組み合わさって、スイングしてるけど前に進まない。スイングっていうのはうジャンプだからね、こういう感じ。こうやって前に進んでいくためには、こう、 伸び縮みとか、こう、ズレっていうのが必要になってくると僕は思ってるので、まあ、一個ずつやっていかないと難しいと思うんですけど、こういう感覚で僕らは演奏しています。なので、まあ、多くの人のミュージシャンに聞いても、やっぱそういうふうに考えてるよっていう人がすごく多いので、実際僕もアメリカでシステマチックにこう、習いましたね。こうやって、あの、図に書いてもらいました。こうやってずらして、ここにハイハってやって、でもあくまでもこれ指標だから、えー、気持ちいいズレを体を覚えたら、 スイングすするんだよっていう感じですねなのでメトロノームでオンに合わせにいってるとすごく安定してるからこういうスイング感ってなかなか難しいんですよずれずれてるわけだからも常にずれ続けるっていうことをちょっとずつし続けるっていうのはまあまあ難しいんですけどできるになるとこれがもう絶妙の気持ちよさになってくるんですけどこれのすごい人たちっていうのがもう偉人とかはもうこのずれのキープ力がすごいんですよこの こんなにずれてんのにずっとキープしてんのみたいなのが、こういうのがすごいですね。まあ、そういった偉人のすごいお話はまたやっていきたいと思いますので、えーまあ、本日は以上になります。えー、皆さんのもしコメントありましたらいろいろ書いていただけたら、えー、僕も勉強になりますので嬉しいです。えー、本日は、えー、以上になります。今のタイムでよければ、えー、チャンネル登録してくれれば、黒田は喜びます。よろしくお願いします。ありがとうございました。